ヨシユキビジョン亀田製菓ゆであげたうまさとうもろこしスナック沖縄の塩島マース塩ノンフライスーパースイートコーン 100% 使用しているトウモロコシは 100% スーパースイートコーンです。亀田製菓、茹で上げたうまさ、トウモロコシスナック、見ていっちゃいましょう。うま、ん、さの秘密。 茹で上げたスーパースイートコーンの粒を生地に練り込むことで素材のうまさをギュッと閉じ込めましたいただいちゃいましょう開けます バリバリバリバリバリバリッ袋を開けましたこんな感じで入っていますねそして袋を開けた瞬間にとうもろこしの香りがきますね で、これがトウモロコシスナックですかそうですね。うん、まさしくトウモロコシ色ですかねこれは、うん。ちょっと白い生地に黄色い斑点が見えるような感じですね。いただきます。 カリとしたうもろこしの素材の味を感じますねあと噛んでいくとパリパリとうんちょっとおせんべいっぽい味が 口の中に残る感じですね、うん、割と、うん、割とパリッとしていますけどあのじゃがいものパリッとは違う感じですねちゃんととうもろこし特有のパリッっていう感じがあります うんだから最初にパリパリっととうもろこしの味そして途中であのちょっとおせんい食べてるような味うんで最後にこうそれに合うぐらいの適度な塩気が口の中にこう残りつつ。 うんいや味はまあ普通になんかおせんべいかなとうもろこしの味がするおせんべいって感じなんですけどでもこのシンプルな味がねとうもろこしの味をよく引き立て引き立てている感じでうん、なかなかいい味わいかもですねこれは。です。 以上、「亀田製菓茹で上げたうまさとうもろこしスナック」でした。